さて、えー、とこの授業なんですけれども、えっと、前回までは、えっと、まあ行列式のまあ基本的な性質をいくつか見ていきましたで前回の授業では、えっと、特にその置換、まあ、行列を取り上げまして、まあ、その性質 そ, そのまあ定義などを少し詳しく見ることであの、まあ、行列式のいくつかの基本的な性質について 説明しましまたが今日は大体その前回の続きといいますかあの前回から引 き, 引き継いでその今日はその行列式の性質ですね主に多分皆さんはこれからそのとりあえずは試験などで与えられた行列式を計算することに迫られると思いますがそういった行列式の計算などにも役に立つ この性質を今日は中心に扱いたいと思いますですので教科書は77ページの下の方にありますセクション 3.4 からいきましょう えっと、今日の授業なんですけれども、行列式の性質として紹介するものが結構あの分量が多いですので、基本的に証明までやっているとあの授業が終わらなくなるので、証明は省略して、こんな性質があります、こんな性質がありますっていうのをあのどんどんこうオンパレードで出していきたいと思います。一応そうですねその の ど, まあ、あのどのようにその挙挙挙列式の計算に使えるかといったようなことも、あのそういった使い方などにもなるべくあのフォーカスして話をしたいと思います。でそこで、まあ、いくつかあの定理がありますが、まず、えーと、教科書78ページですね、78ページからいきましょう。 理の 3.8 なんですがえと、教科書の見出しには、五感はマイナス1倍と書いてあります。で、えっと、一応その内容を書きますと、 一応これからの話の前提としましては、その何がしかの正方行列が与えられておいて、その行列式を計算するということを前提に話をしたいと思いますけれども、まず最初のこの定理の主張は、与えられた行列の異なる2つの行を交換すると、行列式がちょうどマイナス1倍になるという性質です。 まずはその行の交換 で, ですねその行列式や符号が変わるということに注意してください。教科書 の, その五感をマイナス1倍と言っているのはまあそういう意味ですね。異なる行を交換すると行列式はマイナス1倍になります。もう一つ同様の性質がありまして。 1番が2つの行だったんですけれども、2番は2つの列ですね。列を交換した場合も同じことが成り立ちます。で、えー、と実際にこういうの行や列の交換。 がですね、その行列式の性質、行列式の計算の上で、どのように役に立つかという話については、演習でやりましたまだそこまで扱ってないですかね。はい、あの今日もし時間が余ったらあの、行列式の計算例を出したいと思うんですが、その中でもちょっと説明したいと、触れてみたいと思います。ははいここんんなな感感じじでですすかかねね今日進みますから、ね で一応、このセクションをなんとかあの今日この時間で終わらせて、まあ、次の演習の時間には実際に皆さんに計算に入れるようにしたいと思います。はい、で、次、えー、っと、教科書78ページの下半分の方に、定理 3.9 というのがあります。 定理 3.9 はどういう話かという と,、えー、と最初に N 次正方行列 A が与えられていて、まあ、A の行列式を計算しました と, で、えー、と定理 3.9 の主張はその天地行列の行列式は元の行列の行列式に等しいということを言っていますと、まあ、A が N 次正方行列のとき、A の点字行列の行列式は元の A の行列式に等しいというのが定理 3.9 の内容です。まあ、非常に事実としてはあの単純な事実ですよね。 でまあ、計算ってどのぐらい使うかは、まあ、状況によると思うんですけれども、えー、差し当たってその役に立つのはどちらかというとそのこの後に述べてるいろいろな定理を証明する時 で, であのこれからこの後に出てくるあの定理いくつかの定理というのはその行について成り立つし列についても成り立つというあの話題が結構あります。でところがその行列式の あの定義式からですねその行について示 す, 示す証明は割とやりやすいんだけれどもその列に関してその証明しようとするとちょっと面倒だったりする場合があるんですね。そういう時にこの定義を使うと例えば列に関して示す直接示す定義を示すのがちょっと証明するのがちょっと面倒な場合に点値行列を取って。 行 の, の場合に帰着させればおしまいという感じであの使うことがえありますというかえ僕がゆうべですねこの今日の授業の準備をしていてあの非常にご利益に預かったのであのまあ皆さんももしかしたら そ, うそのご利益に預かる場面があるかもしれませんので一応あの押さえておいてください。 で次なんですが、えーと、教科書の79ページにあの入る前にですね、一応、あの79ページ、教科書の79ページの定理 3.10 という、あの行列式の分配法則という見出しの定理がありまして、でこれはあの、まあ、列に関する性質を述べている定理なんですけれども、 えー、と実は行に関しても行列式の行の展開に関しても同じことが言えますのでそちらはえと教科書に書かれておりませんがそちらを先に晩鐘しておきたいと思います。 一応行列式の多重線形性という見出しをつけました。で、多重線形性という言葉については、実はこの第3章の初めに行列式を紹介をしたときにちょこっと触れましたが、一応もう一度この定理の説明をしながら、その言葉について触れていきたいと思います。でまず えー、とそのこの定理のは2つ主張がありましてまず第1番目からいきましょう。行列式を考えるんですけれども、えっと、第9行ですね。第9行がその2つのベクトルの 割で表されていたとしましょう。と例えば一列目の要素成分が k a の k 一プラス b の k 一。それか二列二列目か第二列の要素成分が a の k 二プラス b の k れから同様に、えー、とまあ a n 次正方行列なんですけれども第 n 成分が a の k n プラス b の チェという形で。表せていたものとします。で、まあ、こういう行列式があったときに。 こ の, この定理の教えるところはこの今着目しているこの大形業に関してこの2つのベクトルの和に行列式をあこの2つのベクトルの和をばらすことでそのこの1つの行列式を2つの行列式の和にばらすことができるというものです。で、えー、と1つ目を書きますと 1つ目の行列式は A の K1、A の K2、A の k m、えー、といった成分から、この大形形ですね、この A の Kj だけを取り出したあの形になっています。 でえー、ともう一つの行列式はこの大形形に関してはこの B の k 1B の k 2以降 B の k n までを取り出した形になる。 ですので、あのー、この2つの行列式は、えー、と大形業以外は全て同じ成分を持つのですね。で逆に言いますと例えばその2つの行列式があってでここにありますようにその大形業 のみが成分が異なっていてそれ以外の行の、それ以外の成分が全て等しい場合には、この2つの行列式をこのような形で加えることもできるということも言えます。でそれで、まあ、両方行ったり来たりできるということですね。まず、これがその行列式の多重線形性の性質のうちの1つ目です。まあ、いわばあの行、列式の多重線形の性質の1つ目です。 行もしくは行ベクトルとして見たベクトルの和に対応して、この行列式 の, あ の, がその和にばらせたり、あるいは一つにまとめたりできるという性質です。えここまでいいですか。はい、で、えー、ともう一つの性質が、まあ、R をスカラーとしますけれども、このときに、 やはりその行列式の大形業がちょっと特別な形をしてるんですがその大形業をですねがあるスカラーある場合がかかっていた場合を考えます。 うう場合 で, す、ねでえー、このようにそのある行にスカラーがかかっている場合には実はそのスカラーを行列式の外に出すことができるというのが2番目の性質です。でこの時この大軽行はどうなるかという と,、えー、と中 の, かの各成分にかかっていたスカラーが取れて、えー、だからこれ全部 R 倍だったんですけれどもその R が行列式の外に出てあとはこういった成分を持つ行列式で書かれると。 まずこの定理の主張です。ここまでですか。で、この多重線形性という言葉なもうもう一度その確認しておきますけれども、えーと。 言葉の意味は2つありまして、まず、線形性という言葉があって、その上にこの多重という言葉が乗っかっています。で、えっ、ー、と、実はあの教科書の79ページのですね、あの客中に、線形という言葉のまあ使い方というか定義があの載っているので、そちらもちょっと見ていただきたいんですが、 あの行列式というのはまあ言ってみれば一種の関数なわけですねえとどういうことかというとその行列を与えると何がしかのえ定数が返ってくるとだからそういう意味では行列式というのは一種の関数と思えることができるわけですでえその時に例えばえと今この例括弧1の例ですと その行列式、この行列、与える行列ですね、与える行列がですね、その、まあ、大形行がその A の K1、K2 からなる行列と、それから大形行が B の K1、B の K2、点々点からなる行列のまあ和というふうに思えるわけですね。で、まあ、その、 例えば、まあ、言ってみればそのこういう A と B の行列の和をとって、まあ、その A の行列式を計算したものがどうなるかっていうとそれはあのこのようにその A の行列式と B の行列式の和にこうばらせるっていう性質をここでは言っているわけです。で えー、と線形というのは、えー、と実はそのあのー、そうですね、えー、と一次式とか二次式でいうその一次式に対応する、あのー、言葉です。えー、と例えば、その一次関数のことを、あのー、英語ではリニアファンクションとよく言うんですけれども、あの線形な関数といった呼び方もします。それから 実はこの皆さんが今学んでいるですね線形台数の線形というのはこ の, あのこういう一時の何か量もしくは式に関するいろいろなものを扱っているわけです。で、えー、と関数がその線形であるというのはどういう意味を言うかというとこうやってですねその足し算何か足したものをこの関数に代入した時にそれらが実は その元のものをあのこの関数で移したけ計算結果ですね計算結果をあの加えたものに等しいというのが、えー、これ数学でいうこの線形性という性質ですでえっ、ー、と身近なというかその皆さんがこれまで扱ったものとしては、えー、例えばえっ、ー、と x の一次の関数とか二次の関数っていうのがあったと思いますけれども一次の関数だったらこういう性質はあの成り立つ ですね、でところが2、えー、次の関数だとあのこういう性質はあの一般には成り立ちません。で、まあ、ちょっと今日は時間の都合で細かい例まではやりませんけれどもあのそのようにそのこういう性質が成り立つことを、まあ、線形性というふうに呼んでいます。でついでに言いますと、えー、これはその、まあ、行列の和に関する性質なんですけれども スカラ倍についても同じようなことが言えて、まあ、A のスカラ倍ですね、この関数で移したものは、A を関数で移したもののスカラ倍に等しくなると。でまあ、両者、セットで合わせて、あのこの F 関数がですね、線形であるという言い方を数学ではよく行っていますで。以上がその線形性という言葉の意味で、 で次にその多重っていう言葉なんですけれども、えー、と多重っていうのは、えー、例えば、えー、今この定理を国番書に書 し, したときではその、えー、とこの大形業ですね大形業に関して、まあ、こういうその展開ができるということを言っていました、えー、ところが あのこの行列式のこの展開に関しては、えー、実は第1業だけではなくって同時にあの他の行で同じようなことが起こっていても同じように展開することができますただし、えーとまあ、順番を追ってですねそのまずある行についてこう展開をしてから、まあ、そ, れそれぞれに関してはまた他の行についてこう展開をするというふうに順番を追ってやる必要があるんですけれどもとりあえずその えー、とたくさんの行に関してこういう線形な性質が保たれるというのがここで言っているこの多重線形性の多重という意味ですのでえと一応まあそういうことで押さえておいてくださいはいここまでいいでしょうかで、えー、とそれを踏まえましてそのえっ、ー、と まあ、定理の 3.10 というのは、教科書の79ページにあります。で、えー、教科書の79ページの定理の 3.10 は何を言っているかというと、実は今ですね、こ の, の行列の多量線形成をあの、まあ、行に関してこう紹介したわけですけれども、同じことがその列の展開にも言えますという話が、この教科書の定理 3.10 です。えー、ですので、えー、多分、あの、 今ですね、この行に関して一通り説明したのであとは、えーとまあ、口頭でですね同じことが列に関しても成り立ちますということで多分皆さん理解できると思いますので、えー、とここはあれですねこの番書は結構大変ですからあの一応時間と労力を有効に活用するために、えー、と定理 3.10 の番書は割愛させていただきますので一応皆さんで。 各地性質を確認しておいてください。えー、何か質問などありますか。大丈夫ですか。あ、ちなみにですね、えっ、ー、と定理 3.10 はあの書き方がえっ、ー、と今のこの板書とちょっと異なっていまして、えー、ど う, い う, ふうに気づいた人いるかもしれませんけれども、えっ、ー、とそのワトスカラの場合をまとめて書いてますね。で、えー 教科書ですと、例えば、えー、と R、えー、と A の行列の第 J 列の展開を行っていますけれども、このあの網掛けですね、ここ、影のついた部分 で, で、R×A の IJ プラス B の, あの IJ というようなあの書き方で、その和の展開と、それからスカラバの展開を一遍にあにやっているというところに注意してください。 ここまででしょうか。で、えっ、ー、とじゃあ次進みます。えっ、ー、と今度は教科書の八十ページです。えー、教科書の八十ページの真ん中あたりに、えー、定理三点十一というのが。 あります、えー、とこれもあの行列式の計算ではあのしばしばよく用いられる性質で結構まあ便利な性質ですのであの確認しておきましょう。えー、と A を 次、まあ、正方行列とします。で、えー、と最初に述べられている主張は、えー、A のあ2つの行が等しければ、えー、A の行列式は0になります。 はい、一応、えー、この場合は2つの異なる行と述べていますので行、まあ、あの次元は2次以上ということであの注意してください。えっ、ー、と一応あのまあ細かく 書いておきますとと一応 A のの異なる2つの行が等しければですね。大体数学ではあの A の2つの行がっていう取り上げた、えっときに大体社会の常識ですと2つの行っていうのは取り上げた時にはあの異なるものだと思う皆さん思うと思うんですけれども数学では必ずしもそれは自名ではなくて2つって言ってるのに実は同じものを取り上げてる場合も あ, のありますのであのそこは 数学の本を読むときにはちょっと注意してください。あの2つとか3つとかこう数えてるんだけど、あの そ, れそれらが等しあの同じものかもしれないし、異なるものかもしれないという状況が数学ではあり得ます。でこの場合は、まあ、異なる2つの行が等しい場合ということであの、押さえておいてください。それから、カッコ2番は、これもあの行列式の計算のときに 結構よく使え、有効な性質なんですけれども、まあ、A のある行の成分が全てゼえちょっと回りくどいですけれども、えー、とまあだから A の特定の行がですね、その全てゼロならば、 この時も A の行これはあの括こ1番とは異なりましてあの n が1の時すなわち1行1列の行列式の時にも、まあ、成り立つというのはちょっと思い浮かべてもらえればわかると思います。 以上ですね。はい、これ以上がこの定理三点十一の内容です。多分この括弧二番の性質は実際の行列式の計算ではしばしば出てくると思いますので、よく気をつけておくと良いと思います。 でえー、と 次, 次にと言いますかその、あのー、行列式の性質でこう行に関して述べるとあの必ずこの列に関してもあの同じ大体同じことが成り立つのであと、まあ、いちいちです、ね、書き直すのも大変だと思いますのでちょっと重ねて書いてあいますけれどもこの定理 3.11 の K としてでここで K というのは えー、とその定理の、まあ、付録みたいなものですねあの、まあ定理の、この定理からすぐに導かれる、もしくはこの定理と同様の性質を述べているものをあのよく K と呼びますが、この K として言えるのは、えー、この A の2つの行だった部分をこれあの列にしても同じ性質が成り立ちます。 えー、と括弧1はその A の異なる2つの列が等しければ A の行列式は0に等しくなりますしそれから括弧2は A のあるさっき行でしたがこれがまあ列になってもこの A のある列の成分が全て0ならば A の行列式は0になるということでえこのまあ定理 3.11 はその行でも言えるし列でも言えるということに注意してください。 ここまででいいですかで、えー、と次 の, あの定義 3.12 はその行列式の中でも、の性質の中でも特に重要なものの一つですので、よく確認しておきましょう。 3.12 は A と B を N 次の正方行列としたときに、積 AB の行列式が、それぞれの行列式の積に等しいという性質です。 これはあの、まあ、かなり強力な性質でして、えーとまあ、これ以降に述べるいくつかの性質ですね行列式の性質をあの、まあ、簡潔に証明するのにも使えますしそれからあの実際に行列式を計算する場合ですねその行列式を計算する場合にもそのわざわざその行列の席を取ってから行列式を計算する前に 例えばそれぞれの行列式が割と簡単に計算できる場合にはあのそれぞれの行列式を計算することで、えー、と結果が得られるという面もあります。それからあとあのこれからそうですねこの何個か後の命題でですねその行列の生息性とそれからこの行列式に関するの関係もやりますけれども、まあ、その際にその えーとまあ、あらかじめその行列の積を計算することなくその元の形の行列の行列式からその行列の生息性に関する性質を知ることも、ようなことにも使えますので、まあ、使い入れがいろいろあるということですのでこれはよく覚えておいてください。で、 これからですね、先と教科書の82ページ、83ページの定理は、どういうことをやっているかというと、その行列の生息性と行列式の関係について述べています。で行列の生息っていう性質は、あの第2章で、 連立一次方程式を扱った時にはその連立一時方程式が解を持つかどうかとかですねあそうですねそれからその解があのただ一組かそれとも無限個存在するかとかそういったその連立一時方程式の本質的な性質を調べるのに役に立つ話として紹介されてましたけれども。 実はこの行列の生息かどうかっていうのはその行列式と深く結びついていますのでその辺の話をしましょうえと次にそしたらですねえっとまあ案外これあのこの定理 3.12 は証明は結構大変ですあの読むのも大変ですけれどもあの やはり行列式の定義をよく理解するには役に立つと思います。えー、それで次が、えー、と教科書の82ページの一番下に横台 3.14 ですね。 えー、と古代 3.14 はえーと基本行列の行列式です。で、えー、と基本行列というのは一体何だったか、えー、もう遠い昔の。 こう彼方に記憶が飛び去っていいるる人もいるかもかしれれませんけれども、えー、とどこでやったかというと、実は連立時時方程式の初めの部分で出てきました。えー、と教科書で言います と,、えー、と、34ページから35ページのところにあの定義が書かれてありますので、えー、ちょっと振り返ってみましょう。でまず、えー、と結論から書きます。 とりあえず式の意味を忘れたという部分はこのあで復習しますので P の ST の行列式はマイナス1それから2番目が P、e、の ST の R の行列式は1 それから3番目が、えー、と E の S の R の行列式は R ということを言われてもですね多分この P の ST とかそれから E の ST の R の, あのこう意味を忘れてしまってはあの意味がないですので 一応皆さんも教科書に載っているので見ればわかると思いますがちょっと復習してみましょうまず括弧1の P の ST というのはどういう行列だったかというと第 S 行と第 T 行を交換する行列でした左からかけると第 S 行と第 T 行の交換右からかけると 第 S 列と第 T 列の交換をする行列だったんで、すねでその中身はどういう行列だったかっていうと、ほとんど単位行列なんですけれども、えー、とこんな感じになってますかね。で、この単位行列なんですか 単位行列から元に作るんですけれどもその S 行、第 S 行と第 T 行だけをこう取り替えたと。そういう行列なんですね。で、えー、じゃあこの行列式っていうのは一体 い, い, いくつになるかってい う, と, うんと、まず思い出してもらいたいのは単位行列の行列式は1です。というあの話は以前定理でもやりました。確か前回だったと思います。 それから、今日は先ほどやったんですけれども、あの、異なる2つの行を入れ替えると、行列式はマイナス1倍になるという話をやりました。ですので、この行列式っていうのはちょうど単位行列の第 S 行と第 T 行を1回だけ入れ替えたという形になっていますので、行列式は、その単位行列の行列式のマイナス1倍ですから、これマイナス1になるというのが結論です。 これでいいですか ST の R っていうのはどういう行列だったかっていうと、えっと、対角成分には1が入ってるんですね。対角成分にはえっと1が入っているんですけれども、えっと、異なるのはここの部分です。この えー、ST 成分に R というあの成分数が入っています。で、えー、この行列はどういう意味の行列だったかっていうと、えっ、ー、と、第 S 行を、えー、R 倍して、第 T 行に加えると。だからある行を定数倍して別な行に加えるという行列でした。えー、もしくは、えっ、ー、と、今の話はその、 元の行列の左側からこれをかけた場合の話なんですけれども、同じことをあの行列の右からかけると、この列の変形ですね。ある列を何倍化して他の列に加えると。そういうあの変形を表していました。で、じゃあこの行列式が一体いくつになるかというと、えー、そうか、結論はもう1って書いてるんですよね。なんで1になるか皆さんわかりますか 実は、えーと、この周りの今書かれていない部分の成分がは全部ゼロなわけですね。で、よく見ますと、ここにその R という成分が加わりましたけれども、この行列は実は上三角行列なんですね。下三角の部分には成分何もないと。で、えーと、前の時間やった性質なんですけれども、上三角行列の行列式は、 この対角成分の積というになるという性質をやりましたちょっと思い出してみてくださいでこの行列っては実は対角成分は全て1ですのでこの行列式は対角成分の積でつまりこう1の積ですから最終的に結果は1になるというわけですでこれがあのそうですねあのー えー、とこの E の ST だから大 S 行の R 倍を大 T 行に加えるというそういうあの基本行列の行列式ですで、えー、最後にじゃあこの E の S の R っていうのはどういう行列だったかっていうと ほとんどその単位行列と変わらないんですけれども、唯一異なるのは、この SS 成分が R なんですね。で、この行列の意味はどういう意味だったかっていうと、この第 S 行を R 倍するという行列でした。で、じゃあこの行列式はどうなるかというと、この行列がですね、 えー、と結局その単位行列の第 S 行を R 倍した行列なわけですねで先ほどこの書いてきた性質の中でその あ, る行を あ, ある行を R 倍した行列の行列式というのはあの元の行列式の R 倍になるという事実がありましたからそれに基づきます と,、えー、とここの第 S 行が R 倍されていますので、えー 単位行列からですね単位行列からこの大 S 行がアルバイトされていますので行列式は R ということになります。で、えー、と実はこの補題 3.14 で述べている基本行列の行列式というのが、えー、と次のと K の 3.15 で述べます その行列を基本変形した時の行列式の値に出てきますのでそちらもよくチェックしておきましょう実は大事なのはこの次に述べる計 3.15 ですえっ、ー、と実はそのこれから皆さんがですねあの 行列式の計算を行うにあたって一番活用するその性質がこの次の計 3.15 といっても過言ではありませんのでよく確認してください。えーっと、A を。 N 次正方行列として、それから、あと、先ほどですね、今述べました基本行列が出てくると。これらに対して、次のことが言えます。まず と、括弧1番は P の STA の行列式は A の行列式のマイナス1倍だと。で、その意味は、えー、先ほどもやりましたけれども、えー、2つの行を行もしくは列です。あ、列か。行, 行です。2つの行を 交換すると行列式はマイナス1倍になるという話です。これが1番目。それから2番目は E の STR の A は A の行列式に等しいと。で、その意味するところは ある行を R 倍して他の行に加えても行列式は変わらないとが2番目それから 3番目の性質は、えー、と E の S の R の A の行列式は A の行列式の R 倍でその意味するところはある行を R 倍すると行列式も R 倍になります ということで、えー、実はこの計 3.15 に述べているこの3つの性質はあの先ほどその定理の 3.12 に述べたその AB の行列式が A と行列式と B の行列式の積であるという性質を並んで多分行列式のこれからの計算の中では最もよく用いるものになると思いますので、えー、とこの性質はしっかりあの覚えて使えるようにしておいてください。 それから、えー、とここでは詳しくはやりませんけれどもあのこの行ってこの計 3.15 はこの行に関することを言っていますがこれ実はこうう行を列に置き換えても同じことが全く同じことが成り立ちますので、えー、と列に関しても、えー、例えば列の交換をしても行列式はマイナス1倍になるとかですねある列を R 倍して他の列に加えても行列式が変わらないとか いうことは言えますので、それも、使えるようにしておいてください。はい、ここまでいいですか。で、教科書の方は、あともう少しです。え次、えー、定理三点十六。 非常に単純で、行列 A、正方行列ですね、が正則であることの必要十分条件は、行列式 A が0でないことですで。ですので、この規定を作ると何が言えるかというと、もし A が正則でないことと、 なければ、あの A の行列式はゼロになると。逆に A の行列式がゼロであれば、えー、行列 A は正則ではないということが言えますで。これはあの非常に重要な事実で、えー、実は A が正則かどうかというその正則の判正則の判定がですね、これまでの知識ではその逆行列が存在するかっていうこと を, <笑>を調べなければならなかったわけですけれども。 逆行列を計算しなくても行列式を計算すればわかるという意味で非常に重要なものですのでこれもよく確認しておいてください。これもその線形代数 で, です、ね、いろんな性質を示す上で結構欠かせない道具の一つになっています。 はい、でそれから、あと一応あの、教科書にもう一つ定理が載っていますので、述べておきますと、えー、定理 3.17 というのがありましてえーと、A が N 次正方行列とします。でえー、もし の行列式が0ならば、あるベクトル V ですね、行ベクトル V が存在して、これは0でないベクトルなんですけれども、が存在して、 この V を A の左側からかけると0行列にあ0ベクトルになるからそういう V が存在するというのがこの定理 3.17 の内容です。 えーとまあ、どういう意味かというとあの、教科書の方に見出しがありますように、非自明界の存在判定ということで、その、うんと、確か第2章で、その政治現実地方程式というのをやりました。 政治連立一時方程式というのは、連立一時方程式の中で特にこの右辺が0であるような連立一時方程式によると時のと正政治連立一時方程式と言いうました。で、政治連立一時方程式には、あのー、は少なくとも1つ必ず解を持つということもやりました。どういう解かというと、この x が0ベクトルであれば、これを満たすわけですね。0ベクトルは必ず解になっていると。で、政治連立一時方程式のとき問題になるのは、 そのゼロベクトルでないような解ですね、これを 非, 非, 非自明な解と呼びましたけれども、その非自明な解があの存在するかどうかということが問題よ主な問題に な, な, なっていますで、この定理の言っていることはその、もし A の行列式がゼロならばその、この A を係数行列に持つような非、えー、と正次原理知事方程式は自明非自明な解を持つと。まあちょっと あの非常に舌をかみそうなあの文言ではありますけれども、まあ、そういう性質のことを言っていますので、えーとまあ、一応確認しておきましょうはい、えー、とここまで何か質問ありますでしょうかで今日なんですけれどもあの多分あのこれからですね演習の時間に実際に行列式を 計算するることにな一応少しですねその行列式のあの多分3次の行列式までやったらこサラスの公式で皆さん計算しちゃうと思いますけれども例えば4次以上の行列式になった場合にえとどういう工夫であの計算をこうできるかということでですね少しあの実例を見せながらえ示したいと思います。 えー、ということで、じゃあ、あのすみません、PA の方あの、資料の配布をお願いします。で今日は久しぶりにあの、プロジェクターをつけて、えー、デモンストレーションをしたいと思います。えーとまあ今日のような授業の日ですと、板書を見てるのと、プレゼンを見てるのと、どっちが眠いか分かりませんけれども、まあ、どっちも眠い人もいるかもしれませんから。 まあ、どっちも眠い人には、心地よく休んでいただくとしてですね、一応ちょっと、でもちょっと計算例をお見せしたいと思います。で、これは前も、のの行消去をやった際に、見せたんですけれども、一応これからまた数式処理システムのマセマティックを使って計算しますので、 この基本行列の定義を先にやっておきます。でまず行列の第 J 行のバ倍ですねで。それから2番目に、えっ、ー、と、第 I 行 と, と第 J 行の入れ替え。それから、えー、と3番目に、えっ、ー、と、第 I 行に第 J 行の C 倍を加えるという、そういう基本行列の定義を。 今こうやって行いました。で、えー、とまあ今日はその、まあ、これから多分演習でですね、まあ、すでに皆さん大きな行列も使っているかもしれませんけれどもあの4行4列の行列式の計算の例をお見せしたいと思います。で、えー、とまずこの例では行列例がですねこのような形で与えられていますが。 えー、と後ろの方、見えますか文字の大きさ、この A 大丈夫ですかもう少しお、これで、OK、うんはいえっ、ー、OK。で、この A に対して、まあ、A の行列式を求めましょうという話なんですけれども、うんと基本的な戦略としては、そのまあ、4次以上になりますと、サラスの公式には使えませんので、あのー、これをうまい、今日の授業で扱ったような、いろいろな行変形を中心にして、 あのまあ、3次例えば3次の行列式に落としてでそこでサラスの方式を使ってあの展開をするという、えー、のがまあ基本になると思います。で、えー、とそのためにどういう性質を使うかということなんですけれどもうんと例えば今 A がこのような形で与えられているんですけれどもあの A にですねその行のを 変形を行ってその11成分以外のこの第1列ですねこの135というこの部分を0にできますと実は行列式がもっとあのより定時の行列式に展開することが可能になります。えー、と具体的には例えばこの135がもし0になりますとそのこの11成分×この右下の 3×3 の小行列の行列式という形にあの直せますので、で, ですので、これからの方針としましては、この行変形を行って、この第1列の、えー、第2行以下ですね、この今、1、3、5という成分が入っている、ここを0にするということを目指します。でそこでまず、この行列式、行列 A をです、ね、こう定義しましょう。まあ、こんな感じで、あの まに行列を覚えさせまましたまず、えー、この第1節であの行消去を行うんですけれども、さちあたり最初に行うことは、えー、この第1節の中にですね、この1の成分があった場合には、えー、これあの行の交換で、いちいち第1行に移動させます。なぜかというと、その、例えば第2行以下の行消去っていうのは、この第1行の何倍かを この第3行とか第4行にこう加えていくんですけれどもうんとこの時にこの11成分が1でありますと例えばこの第3行の3を消したいと思ったらこの第1行を単純にマイナス3倍してこの3に加えればよいのでそういう意味ではこの11成分が1になっていると都合がよいわけですでそこでこの例ですとその 第2行が1になっていて、第1行、1次成分は4ですので、のまず第1行と第2行を交換することにします。でその交換するため の, あの基本行列を、まあ、Q1 と置きまして、こういう行列ですね。でこれを、まあ、A の左側からかけます。これであの、第1行と第2行を交換しましたで。ここで注意していただきたいのは、 今のような行交換を行うと、行列式がマイナス1倍になりますので、だからこの後計算した行列式には最終的にマイナス1をかけないと正しい結果が出てこないということです。そこに気をつけてください。で、えー、と以後ですね、ここからその、この第1行を使って、この第1列の4とか3とか5をこう0にしていくんですけれども、えー、とまず第2行を消したいと思いますので、 と こ, のこの4ですね、21成分の4を消したいと思いますので、第1行のマイナス4倍を第2行に加えることにします。それはこのような基本行列を、この行列 A の左側からかけることで行うことができます。こんな感じで、その第2行をうまく消すことができました。同じようにして今度は第3行を消すので、 これ第1行のマイナス3倍をこの第3行に加えます。えー、ピッとやってで行列、こういう行列をかけるわけですね。こういう行列をかけますと、えー、とこのようにこの3一成分も0になりました。で最後に、この第1行をマイナス5倍と第4行に加えることで、4一成分の5を消します。 別にこれ、魔法ではなくって、あの、今までの、その線形代数の知識に戻せっていだくと、誰でもできることです。はい。こういう形で、その、うまく消えたわけですね。で、この時点で、あの、この行列式というのは、実は、この11成分かける、この右下の3かける3の行列式の積ということになるので、覚えておいてください。で、この左下のブロックを、まあ、仮に B と置いておきましょう。 で、えっ、ー、と、まあ、あの、マセマティカには、その、うんと、行列式を直接計算する関数がありますけれども、まあ、皆さんの場合は、手計算ですので、まあ、ここから先は、あの、サラスの公式で頑張って、あの、計算するということになります。そうしますと、一応、えっ、ー、と、マイナス69という値が出てきます。念のため、あの、この、元の A のですね、行列式を直接計算した結果も、計算しますと、マイナス69で、 計算結果が一致することがわかります、えー、ここまでだいたい雰囲気はつかめたでしょうかあとはまたあの演、ー、習の時間に頑張っていただきたいと思いますけれどもで、えー、と今日は実はもう一つ、あのー、例題を用意してありますで、えー、これは同じくその4行4列の行列式なんですが今度はあの文字を含む式を載せましたで、えー、とここが あのこれから述べます、その数式処理システムの売りの一つでもあるんですが、エクセルとかですね、それから行列計算のソフトウェアですと、実はこういう文字の入った式というのは扱いません。それは場合によっては少なからず不便だったりすることもありますが、実は数式処理システムの大きな強みは、こういった文字を含んだ式を直接扱うことができるという点ですで。場合によっては、この文字を変数と見て、この文字に値を代入したりとか、いうことも自由に できますし、あえっ、ー、と、文字に値だけでなくて、このまた式を代入して展開するということも自由にできます。まあ、今日はそこまでやりませんけれども、とりあえず、この文字を、ああ、入った行列の、の行列式を、計算してみましょうという話ですね。で、えっ、ー、と、戦略は先ほどと同じように、その、この一一成分で、この第一列の、この。二三四行を消すんですけれども。 この時もやはり11成分に1が入っていた方が望ましいので、ここでは第1行と第2行をまず交換します。ですので、すいません。えっと、こういう行列をかけるんですね。で、かけますと、確かに第1行と第2行が交換できました。で、あとは、えっと、先ほど同じように、第1行を使って第2行、第3行、第4行を 消去します、えー、とまず最初に第2行を消すには、えー、と第1行をマイナスカッコ1プラス A 倍して第2行に加えます。まあ、こういう行列をかけるんですね。で実際にかけてみます と,、えー、と21成分は0になったんですが22成分の式があの展開されていないのはちょっと具合が悪いので。 一応ますます、ね、マセマティカのエキスパンドという関数がありますから、これを使って、その各成分を、の式を展開しておきます。で、これで、まあ、ひとまずステップ OK ですね。で、今度は同じようにして、えっ、ー、と、31成分の1を消します。まあ、これは単純に、第1行のマイナス1倍を第3行に加えればよいわけです。で、こうなります。同じように、えっ、ー、と、41成分も、 第第行行のマイナス倍をにで、えー、っと、ここで、まあ、あのー、結局行列式はこの、この部分ですね、この部分の 3×3 の, あのブロックの行列式のマイナス1倍ということになりますので、あとは、えー、っと、ここをですね、皆さんは頑張って計算するんですけれども、実はこの場合はちょっと計算が楽になっていまして、 えー、と こ, のここに2つのゼロという成分がありますので、えー、と実際には、たすきがけ、サラスの公式にいるたすきがけのうち、えー、この部分のたすきがけ と,、えー、と、あと逆方向逆向きのこの部分のたすきがけと、あと1箇所ですかね、この部分かな。そのぐらいで、若干そのたすきがけに必要な個数が減っていますので、まあ、頑張ってやりましょう。でそこで、 まあ、ここではそのマセマティカの組み込みの関数で計算しますとまあこういう多項式が出てきましたがえと一応 A の行列式を直接計算するとまあなんとなく合っているように見えるんですけれどもえと本当に合っているかどうかちょっと心配なので一応引き算をしてゼロになることは確かめたということでえと一応あの今回の展開によるあの行列式の計算がまあうまく正しく進んだということが分かりました。 えといった感じで、えー、と一応今日 の, あのデモンストレーションはこのぐらいなんですけれども、まあ、一応あのこれを一例にですね、あの皆さんも各自あの行列式の計算で、これから演習問題がたくさん出ると思いますけれどもあの、頑張っていただきたいと思います。ここまで質問はありますか えー、それではあの、次回はですね、一応今日はあの、教科書の85ページの真ん中ぐらいまで一応終わったことにしまして、えー、と次回はその行列の余因子展開といったところからですね、あ行列式ですね、行列式の余因子展開、それから余、まあ、因子を使った逆行列の計算といった 内容を経て第三章を終えて、また今第四章に進みたいと思います。何かありました？はい、じゃあ、えー、と次の演習の時間も皆さん頑張ってください。今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。はい